四百420円ですね。 ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地は福島県郡山市の富田町というところらしいんですけれども、なぜらしいっていうのかというと、全く土地勘がないからです。只見線復活編第2話をお届けするわけなんですが、前回の第1話、福島中通りの旅。興味の向くままに、いろんなことをやってしまったら、あっという間に真っ暗になっちまいました。日が落ちるのは早いですね。冷静に言うことじゃないですけど。それでまあ、そろそろ3泊4日 初日が終わろうとしていますということはやはり一晩過ごすところが必要ですもちろん予告していますからどんなところに泊まるのかは第1話のエンディングで申し上げておりますしただご存知ない方のためにもう一度申し上げますこれから一晩お世話になるお宿はですね部屋数限定で2980円楽天トラベルのサイトで予約をしましてなおかつ鈴泊りだけではもったいないような気がしたのでプラス700円で夕食を用意していただけると聞いたものですからプラス700円ぐらいだったらいいんじゃないかなと思ったので ちょっと待ってくださいね。マップがないとね、わからないんですよ。Google さんのマップアプリを見ないと、確実に迷ってしまうんで。でまあ、なんとか宿に着こうと思って、一生懸命歩いてます。 で、今回一晩お世話になる宿の名前ですけれども、匠の宿千屋さんと言います。ちょっと特徴がありまして、自家用車を持っている人には通いやすいんですけれども、僕のように旅行をするとき、鉄道やバス、タクシー、そういった乗り物に通らないといけない人にとっては、ちょっと宿までの移動手段を考えなくてはいけない、そういう特徴があります。これを克服してしまえば、お値段もお値段ですし、本当に素晴らしい宿泊施設なんじゃないかなと思います。それでは、YouTube ご覧の方、1万円以下でお得に 泊まれる格安宿という再生リストをご用意いたしました船屋さんこの再生リストの新しい一本としてご紹介させていただきますのでまとめてみたい方はぜひこちらの再生リストチェックしてみてくださいあー大変バス停からもうかれこれ1時間以上歩いておりますもうそろそろお宿見えてきますのでまずはチェックインを済ませたいと思います長いオープニングで失礼しました やってきました。ここが匠の宿、千屋さんです。今回は事前に撮影してもいいか確認を取りました。ということは今までやってなかったんだねということ。バレバレですね。ごめんなさい。次からちゃんと交渉して映像制作していこうと思います。とはいえ、他のお客様のご迷惑にならなければ大丈夫ですということで声をかけていただきましたんで、早速チェックインしたいと思います。 ここが靴箱です。宿泊利用する人は、ここに自分の書き物を預けておくようになっているようです。フロントの横に見たり、うわ、すげリアルタツの落としを見るが、しかも二匹。 はじめましてこんにちは。リアルで見たのが初めてです。いいはーい。よいしょ。おお。はいはいはいはい着きました。ここが今夜一晩使わせていただけお部屋になります。ありがたい。最初から布団が敷いてありますね。 で、テーブルがありまして、リモコンが2つ。エアコンとテレビのリモコンがありまして、これはありがたいです。ここに目覚まし時計があります。明日早いですから、ね、僕は。こういう風に目覚まし時計があると、とてもありがたいです。コンセントここにあります。2つあるので、カメラ、機材の充電、それからスマートフォンの充電、十分ですね。クローゼットなんですが、扉の両面についています。 縦に長いというか大きなクローゼットと両側についてますあ、僕はいつも消臭剤持ってくるんですけどいらなかったですね入ってましたすごいなハンガーが4つありますから着替えには困らなそうです 上の方にもクローゼットありますけれども、これは一体何に使うのか、手が届かないので分かりません。多分、収納には便利かと思います。あと、なかなかないので、こんな感じでアンケート貼ってありますし、上の方にはボールペンがありますので、後で記入をさせていただきたら い, いと思ってます。do not disturb 邪魔をするな。なるほど。こういうタイプなんですね。よく分かりました。 よく見たらここにもコンセントありました。これだけあれば、ね、もう十分ですね。10月ではあるんですけども、めっちゃめちゃ汗かいたんで、ひとまず冷房を入れました。お前おかしいんじゃないのって思った人、ほんとすいません。多分おかしいです。<笑>以上が、千んやさんで一晩お世話になるお部屋の紹介でした。さて、お腹も空きました。汗も流したいです。さあ、どちらにしましょううーん。 実際にお部屋の中入ってみて、改めて気がついたことなんですけれども、専屋さんに宿泊するときは、部屋着は自前で用意した方が良さそうです。特にガウンです。 そういったものに関しては見当たらなかったので、まあ僕の場合はこんな風にいつもサムエを寝巻きとして用意してるんですけど、こういう感じで自前で寝巻きを用意する必要はありそうです。まあそれとお部屋の中もう一度見ていただきたいんですけども、白ろ側ってあれですけども、賃貸住宅のリフォームしたような雰囲気をどことなく感じます。決して悪い意味ではありません。親しみやすい居心地の良さと言いったらいいんでしょうか。そんな雰囲気はあります。 二日間から、ここにいくので、お手洗いを済ませてなかったんですよ。逆にちょっと、老身旅館紹介の定番、お手洗い、チェックしてみましょうか。洗面所、広いですよ、これ。こっちが、トイレですね。こっち側がちゃんとあって、新型ウイルスの関係で、等間隔で、2台しか使えないみたいですけど。 こんな感じになってますねこちらは洗濯機になりまして中はこんな風に洗濯機と乾燥機が急にしてありますね乾燥機に関しては1回の月100円洗濯機1回の月100円ということですあと部分の張り紙にあったんですが はこういうのがあるだけでも違うんですよね。 ここが浴室ですね。使用できる時間帯には限りがあるみたいです。朝は5時から10時まで。夕方は17時から24時まで。バスタオルとショータオルは備え付けですということみたいです。ちょっとだけ中開けてみますか。ここは撮影所です。こ, こがこんな感じになっています。 フェイスタオルとかスタードが備え付けております先にお風呂って思ったんですけど使ってらっしゃる方いるんで夕食をいただこうと思いま す, いいいます早速夕食にしたいと思うんですけれどもご用意いただきましたよこちらになるんですすごいですよ驚きますよ ご飯の量がすごいです僕がいつも家で食べているあの倍ぐらいだったいいよだフライがドーンドーンです正直ここまでのボリュームを想像してなかった次はこの味噌汁はね油油がたっぷり振って嬉しい限りリノンがかかってた時にかけてたんだそして最後に お申込があります。こういうラインナップです。さっき見ていただいたのがベット七百円でついてくる夕食なんですけども夕食を注文していると一杯目は二百五十円で生ビールのメシなので二杯目からは三百五十。手前ミスが今日も頑張りましたから。いただきます。 せいただきます。ーすご飯をいただきます料理と関係ないだろうって言われてるけど箸が握りやすくていいんですよ甘みがあってこれでいて手触りがいいご飯ですねこれなんだろうん、事前に牡蠣が苦手なので牡蠣してもらえますかって言って料理長もフロントの方もその通りにご用意してくださいます次これをいただいてみようと思います うんカニクリームコロッケみたいな感じですよ中がふわふわで衣がサックサで食べやすい味しいものがあるとビールが進むがうまいっすそしたら次ごめんなさいね、下手くそでそれ申し訳ないんだけどこれカムカツからなんかないただきますうんカムカツからた 手にソースかかけてたらっててていいううのでですけ本当美味ししし次はこフライそうでしょ軽ソースつちゃ甘い。 ウルには染み渡るこれ。うん、はい、もうシャキシャキ美味しい。それでこれいただいてみましょう。 っていのちょうど い, い, いっぱいになる村、ま、だ, だけど。 人によっては普通かもしれないけど人にとっては十分贅沢あとは生きうにま普通食べるれな、うんうん、そ汁が風にしみる。 ほよとにすばらしい料理ありがとうございました調子に乗ってもう一杯もらっちゃいました350円だけどでも普通に考えたら居酒屋でビールのお代わり500円台が多いじゃないですか350円でいい勝負してると思うという運んは置いといていただきます<笑>ああ 今日はいい夢が見れそうだ<笑>そうしましたら食堂で美味しいものをいただいてビールも調子に乗って2杯飲みましたの、ね、歯を磨いてしっかり休もうと思いますそれでは皆さんおやすみなさい明日早いので寝ます というわけで、こちらの匠の宿千夜さんで一晩休息を取って、また新しい旅をする準備が整いました。初めての利用だったんですけれども、印象に残ることが大きく二つありました。一つは、初めて利用させていただいたんですけれども、まるで自分のうちにいるような居心地の良さと快適さを感じることができたということです。そしてもう一つ印象深 か, かったことは、あの、本当に美味しい夕食フライも、そういう意味で食べ応えもあって、お腹も心も満たされる食事をいただく ことがでたくみの宿千夜さんで過ごした時間は忘れられない一晩になったと強く感じていますこれから郡山周辺で旅行を考えていらっしゃる時にこの映像を見てたくみの宿千夜さん泊まってみようかなと思っていただけるきっかけの一つになってくれればいいなと思っています至らない部分はあったかもしれませんが楽しんでご覧いただければ本当に嬉しいですそんなこんなで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします 次回の只見線復活線第3話は今回の旅行シリーズの一押し観光列車只見線満喫号で会津若松から只見まで秘境の路線を存分に堪能する鉄道旅行をお見せします。次回の第3話もぜひご覧いただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。